で溶けるよね。そしたら、これ、ヘキサー、アクア、うん。こっちでピント合わせるから。うんえー、じゃあ、それで、ちょっと上澄み液だけを、そうだな、ね。じゃあ、ちょっと濃いから、上澄み液だけを手で、こう、チャっていって。そう。最初はこの色なのね。何色っていう、これ。暗暗い。紫色赤む、うん、暗いね暗い。じゃあ、ちょっと火 で, <笑>火で炙ってみて。火をちょっと弱めてもらおうか。うん。 どう?おお。お、か見逃した?。き。どうみたいな、お、多くなった。見逃して。じゃあ、少し止めてくれる?。あ、本当だ、綺麗なになってるね。結局、今日これどういうことですか?。え。そうですね。うん、授業ですか、ね?。もこれ一応ね。これは。うん。あ。あ。<笑>これは、乾かすと、この色になって。うん、ま, たまあ、水、水分子が、そうそう、うん。 はしてる時はこれだってことで。で、赤色になる、うんうん。今加熱して。うん、今加熱して、うん。こいつを加熱したら。青くなりました。あっという間に、うんあ。それね、ちょっとピントがずれちゃうので、その場で、はい、こっちが合わせるから、はい。そうそうそうそうそう。青く な, ったなりました、はいね。え、でもなんか、ちょっと時間経ったから、うんあ。もうすでに。紫色っぽく。なってるような気がしなくもないです、ねはいお。はい。いいんですよ。うん でコバルトね自分コバルト修やってたたんですは、はい、で自分、ねねはい、ややっってての吸収るわけないよね。ねこの<笑> 原則記号っってて大文字だここれもも学習なんででです、この瞬間よよくききたでできたらうう一枚って同じようにーはいはいはいはいはい。 水が飛んでるもうちょっとっぱ王から行くんだな。なぜ？な<笑>んのやっぱ<笑>。<笑><笑>周りからやっぱ乾いていくんですね。うん、え、<笑>なぜ？<笑>なぜなんだろうね。<笑>周りから、まあ。事実を述べればいいんですね。乾、え、燥、ー、させたから厚くなったりねって事実で。はい。うん<笑> 実は、あ、結構、コバルトブルーっていうね。あ、いいかく、いい感じ。ちなみにこの C. O. は何の略ですか。コバルト。原石はだよね。はい、じゃ、その、そっちょっと比べてみてもらっていい。はい、行きます。は い, い, い。どうですか。素晴らしいと思います。字が。いい もっと薄めちゃって、これ同じ高さに。そ六本ね。さっきほら映像で見たみたいに、こう色はこうグラデーションになるようにしたいわけ。色を変えていくわけ。削体の感が変わっていくっていうのを記録にといているんですけどね。じこれちょっと綺麗。一本同じ高さにしましたね。もうこれだけで綺麗だよね。で一回これ切りますね。 いいよもっとダダダダって感じでいいよ、はいよはもっともうちょっとまだ色変わんないねあれみたいほんの少しでも変わったら次いっちゃってい い, <笑>変わってい、うん、ほんの少しでも変わったら次次でもいいよどんどんどんどんやっちゃってちょっと煙が出てるからどんどんいっちゃうど ん, どん、はい、あん 変, 変わった変わったうんそ う, <笑>そうあっいい感じではそう最初そう少しずつ入れといてあとでほら加えればいいじゃん、うん、入れすぎちゃうとほら もう取り返しつかないからね、だあってか、うん、とあの、これ煙が気になってるので。<笑>うんあ、あ、結構変わってる、うん、多いんじゃない。うまい、そうまい、うまい、うまい、うまい、その道のプロでは。<笑>めっちゃ限定できる<笑>る。もうそれじゃ青くならない。そこを基準に少、うん、少しずつ。うん。これね、農園さん。いいじゃない。さあ。階になったわけ。 っちょっと入れれすぎたかもしれないね今な<笑>、うん、そ佐々くんちょっと振ってあげてこれちょっと色が混じってそうそうそう。 あそう振りながらこっちと続けてここももうちょっとアウトなんじゃないかな、うん、これかちょっと入れすぎちゃったけどあとで取ろう2番目と3番目がちょっと差がないかな いいよしとこれじゃあ正解ってことでよし。